そしてマスクするって絶対だろうおめえしなーい。なんでマスクしないのかよ軽く言ってるんですけど、実はそれは大きな問題です。で、今日はこれを説明したいと思います。もともとフランスではマスクをする人が医者や看護師や患者です。このイメージがあって、日本人の友達がマスクをしたら、え大丈夫病気インフルエンザ実 は, は、病気じゃないけど、 フランス人は歴史的に五条です。権威に向かってあんまり命令を守るのを得意ではないです。電車の前に並んで順番を守って。しなーい。くしゃみをするときに肘を使えし。しなーい。そしてマスクするってたんだろ、おめえ。しなーい。マスクをしないでください。する。はや。楽しいですかじゃあ登録してくれませんか 日本ではよくやるんですけど、フランス人も手作りマスクをできるかどうかわからなかったので、YouTube で調べたら結構みんな頑張ってるので、多分マスクの文化少しずつになりますね。